ははい、い、はい、まままましま、はい、し、ょう、まあ あ, あ, はいはい、あ、ああすせんよりそれでは皆さん、はいはい、それで は, れではお子ちゃまも頑張もも、はい、ってお帰てください。はい、おっしゃいま いやい人はあしまらでも、ハパンっっていいうか、かか、私のの横にも人はいなかったし。自由があれかあ1 日, 2日立ってたもね。あ やっぱり、土曜日だからあれだと思うのかおね。 れ入れな食べてくださいいまよもんはた雨 だ, だ, だけど。 普通はどなかったっ一応パパにあの東京駅正面を見せておお。見せないといけない。あれが東京ですえ<笑>綺麗なかけ入っ東京に来た感があるでしょおお大丈夫はい、食べましょうはい、お肉食べれるよ、ヘンゃん食べたよ、うん、あ、この肉絶対うまいよ、うん、いいこのよこれ絶対うまいよ、これ、うん、食べますよ食べちゃってやー、はい、待ちませんよ待ちません何ー、うんはい、食べちゃうよーこれおいどっちどっちあ、花火花火か スペシャルゲストがスペシャルゲスト、うん、スペシャルゲストスペシャルゲストスペシャルゲストペシャルゲストスペシャルゲストスペシャルゲストスペシャルゲストスペシャルゲストスペシャんゲストスペシャルゲストスペシャルゲストスペシャルゲストスペ ん<笑><ー><笑> サピタピン、かいわぎゅうギトライ。Wheat��> Jadi pertama harus dimiringin dulu Supaya ga terlalu banyak busa ya Terus baru nanti p e r d i r i k n supaya dapet busanya Oh cakep kan kayak gini Kita masuk Yakiniku daging sapi Daging sapi Pimang Ini kepalanya kosong namanya Dua ですか Enak? マンタポーマンタポーマンタポー何で食べるの何で食べるの何で食べるの何で食べるの何で食べるの何で食べるの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 ししししい、うん、美味しい美味しい い, っい美味しかっったーあら、パク食べちゃったね美味しいな、美味しいみんなポテトす<笑>てい う, ポテト、うん、う, んうん。おーすごいすごい クリハバハアなまいって決まってない名前決まってる名前あ決まってる決まってる決まってるなるほど名前決まってまってまってまして。 ゃゃゃ違て違う違う違う違う違うあ、ま、だ<笑><リー><笑>女の子は、うん、男の子子は私は男私ないかメパパパパ、うん、ど, <笑>どんどんなん か, うどうか知ってるやつ行ってみて行っ、うん、てみたい サヤンコランエマニアナバイネナバーアパイトタンバラギネ。 正解<笑> やっ と, たいい と, とてもいいラバンやんやっとなくなりました、はい<笑>